全国1億2000万人のレ・ミゼラブルファンの皆様こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。先日ですね、ちょっと欲しいものがあって古物屋さんに行ってきたんですが、その時にこのサビサビのジャッキを見つけたんです。今日はこのサビサビのジャッキをメンテナンスししまいましょう。ちなみに2台で100円でした。はっはっはっは。 まずは状態の確認ですね動きますかねおこいつ動くぞやっちゃえ兄さん俺矢沢兵よろしくこっちも動きますねいい感じですこのジャッキーは スクリュージャッキといいましてだるまジャッキの種類の一つなんですが油圧式ではなくてギアで動くタイプのジャッキです80の車載工具のジャッキもこのタイプですねそれではサビを落としていきましょうサンドブラスターが使えれば 錆び落としなんて簡単なんですけどねサンドブラスターぶっ壊れてるんです早く直さないと 錆落としはこのくらいにしときましょう潤滑スプレーを吹いてちょっと動かしてみますがなんか水が出てきますねああああボルトを緩めて 分解ししてみましょうこうやってハンマーでボルトの頭を叩くと緩みやすくなりますさあ中はどんな感じでしょうははは ちょっとヘドロの匂いがするんですけど<笑>中にベアリングの玉とか入ってますんでなくさないように気をつけてくださいねっていうかこんなのバラす人いないですよね<笑> どどんどんばらしていきますてかジャッキなんてばらすの初めてですからだいぶ手こずってますね手が手が汚れるちゃんと手袋して作業しましょう。 作業台の上で作業しないとこうなりますこのジャッキは二段ジャッキだったんですね細い方のシリンダーが上がりきるとこちらの太い方のシリンダーが上がる構造になっているようです っていうか構造をきちんと理解して分解してるわけじゃないのでバラすのも試行錯誤です。 全部ばらせたら灯油で洗いますてか今年灯油高いですよねまあガソリンも軽油も高いですが灯油が100円以上って寒い地域の人は大変ですよね暖房が灯油ですからねまあ群馬も寒いんですけどね<笑> 灯油で洗って乾燥させたらスプレーグリスを拭いて組んでいきましょう本来は蛇腹のリチウムグリースとかを使いたいんですがちょっと手持ちがなかったのでスプレーグリスにしてしまいましたマルの足回り用のウレアグリスはちょっともったいないですからね いい感じですね2段目もスムーズに上がりますこのボルトのスプリングワッシャーだけ新しくしました前のがちょっと錆びててダメになってたのでステンレス製のものに交換しました ちょっとスプレーグリスじゃ柔らかかったですかねまあどうせ後でまたバラしますからその時はちょっと固めのグリースに変えましょうはみ出たグリースを拭き取って完成です 第四倍速。 ジョうオッケーボクジョうそれではまたねーまだやってるよ<笑>こっちは後だな<笑>